おはようございますあ最近あのミニ盆栽ずっと特集やってて心拍、えー、と, と赤松かなこの辺をやってたんで小白類が多かったのでちょっと雑巾の方をやってみようとまあいわゆる商品これ昨日ですね剥がりをして、えー、と剪定してますまあ本当はこれあの動画撮ればよかったんですけど長いやつを全部詰めちゃったってでやりながら思ったのが雑巾の中でもあのモミジっていうのは剪定と針金かけやるには割と期間がこう短い短い で私はっ桂垣ととかえっと楓、えー、ですと12月入っても枝切るんですけどまもみじの場合はよくこの盆栽切るご覧になってる方は知ってると思うんですけど<笑>枝をねえー、っと冬場紅葉が終わって、えー、切ると水が吹くと自分のところでこういうところとパチッと切ると。 この先から水が吹く、あ、だから、昨日これ切ったんでね、こういうところから水がこう、はい、本当に涙流してるような感じで、プツーって、で、出るんですけど。も、は、う、い、あと、まあ、枝が枯れる可能性があるよということで、えっと、私は12月に入ったら、もう、紅葉は、えっ、ー、と、剪定しないんですね、はい。剪定するのも今だし、それから針金掛けするのもですね、大きは冬場、あ、まり遅くなってやると、結構枝が枯れするんですね。あの、葉っぱが落ちるんで、針金掛けやすいんですけど。今っていうのは1一月までに。うん そうで す,、ね、ですから、うんえー、と11月、まあ、今日20日ですから剪定して針金掛けするっていうのピンポイント私の中では、うん、11月の、まあ、中旬から、まあ、あどこまで紅葉を見たいかにもよるんですけど、はいまあ、紅葉を早めに切っちゃえばいいんですけど紅葉が終わって剪定して針金掛けまでやろうとするともうまさに今ピンポイントでいうことで昨日切きながらそうだ モミジをやろう、日京都へ 行, 行, 行こうみたいなイメージで「圭<笑>さん何かありますか?」って言うんで昨日考えてた、はい、今もみじ今しかない」と。ということはこれを先に動画アップしなきゃいけないとあそうだからこれ12月になったら<笑>あのえっ、ー、と選定できませんよって言ってるんで12月にこれ出ちゃうとう、ね、ふざけんなって話になっちゃうんで。 頑張って、ああ今月に。広磨さんの未編集は今5本ぐらいあるんですけど。最近頑張ってますんで。<笑>最近そうですね。はい、できれば 11月中 に, こ先にですねただ、まあ、そう言いながらもなんですけど例えばあの水拭くっていっても、まあ、地方であったりとかおそ、はいまあ、らく木の若い古いとかによっても違うと思うんで、うん、と心配な方はですね例えば12月入ってやってみようかなって時に1本だけやってみないんですよプチッと。水が拭くかどうかを確認して例えば30分とか1時間して水が拭かなければ、うん、あまだ間に合う と, ということでやることはできると思うのでもし編集間に合わなかった場合は。 12月でもチャレンジしてくださいって<笑>また来年のために、はいはい、ということでこれはねちなみに浜野会長に褒めていただいた木ですこれは、はいはい、これは 立, 派す 立, 派立派すぎですね立派すぎいは、はい、うそうですねで、えー、っと今おそらく正面がここで作ってきたんじゃないかなとこれはね、はい、頭は実はあのとんここは全然葉っぱ飛んじゃったんですよ、うんえー、っとこの夏に。はい であやば枯れちゃったかなと思ったんですけど目がこう吹いてきてきるんですよねだからまあ来年春大丈夫かなと思って飛んじゃったんですぐ鉢をあの下手鉢に変えまして、まあ、培養したということで今日はこの正面今ここで作ってるんだと思うんですけどこの幹が見えて、うんえー、と差し枝もあって裏枝もちゃんとここにあってで頭がこう前に来てますよね。じゃあこここのの木のいいところろどこなんだろう よく個性をを、ね、一応引き出すすすという話を最近するんですけどそうするとね幹の幅の広いところってそこら辺広く感じないですかね、うん、ここよりも足元です、ね、足元がここは今正面でいいんですけどここら辺の足元がものすごく広く見える、うん、ただしここの幹がずっと後ろにそっくり返っちゃってるんですここ の, この太いところが、はい、後ろにそっくり返っちゃってるんでそうすると新たにですね正面後方 この辺で作りたいなと思って。これは足元を見て選んで、足元見て、うん、広く見える位置を。この木の一番いいところってどこっていうとこの足元、うん。そうするとここら辺になってきて、そうするとなんとなくこの辺でブラウザちょっとねこっち降るかもしれないんですけど、うん、ここからこの辺ぐらいかな。なでかねでこの。 前うるさいですよね。だから先ほど言ったように針金までかけたいんで、うんまあ、今しかないっていうのはそういうことなんですね。はい、頭が少し後ろ返ってるんでこれも前に振ってこないといけないんで、はい、ここはちょっと一番辛いとこかもしれないですね。はい、ということで振る取りからですか、ねはい、やっていいいきたいと思います。これはあのハサミでも切ってもいいですし、えー、抜く時ですねこっちこう引っ張るんじゃなくてこう 後, 後ろ側に。 こう引っ張るんじゃなくてこうすると簡単に取れますんで、はいはい、こうしていけば簡単に取れてきますハサミで切ってもいいですけど簡単に取れるんで面を守るようにですねこういうふうに取っていけば簡単に取れてきます こ,、はい、この正面の位置だと切り刺さるような枝じゃないですか、うんうんうん、そうそうですねでこれってあんまり盆栽じゃい よ, い よ, とてないよくないですねはいそうですねそれをこう広げていくような形になるわけですねですこうやってねで幹筋が見えるように それでで対応できるのこがまあ今日の一つのポイントですか ね, すかね変化点というか、うん、モミジはねやっぱりその冬場あ切るタイミングが早めに切んなきゃいけないっていうのと春の目出しがずんずん伸びるんでね、うん、本当に1週間ほっといたらぐっと回りしちゃってカエデはね結構切れば芽が懐に吹くのが多いんで習性、うん、がきやすいんですけどねもみ、うん、は。 長いところ前も言ったかもしれないですけど、こういう長いところのここの間からはも吹かないんですよこういうところから。うん、そうするともうこれはもう切らないってこっち建て替えないといけないっていうところでちょっとずつずつ伸びる性格性格っていうか性質なんで目切りについては、うんうん、こちらの動画をご覧ください。あ、そうですね。こちらです。こちらです。<笑><笑> えー、っとこれで、はい、さっぱり葉っぱが取り終わりましたということでやっぱりねここはね少しやっぱ長いですねで、まあ、そっくりは取んないんですけどこの辺に芽がありますんでこの辺で切りますねぐるーっとこう回っちゃってるんでちょっと芽当たりないんですけどこの辺ではい切っちゃいますねこれ正面ここに来た時にちょっと長いんですよねこっち出過ぎてるんですよねそしたら芽がここに小さいのは ここにありますから、見えますかね、ここに。ありま す, ねりますよね。あ、そこ落としちゃうんですか。じゃあ、いや、だから、これ取っちゃおうかなと思って、うん、この辺で、ね、切ってもいいんですけど、これがまた長いんで。うん、うんうん、ということで、これ切っちゃいますね。 立て替えあとこうなってくるといやっぱりこの辺も気になってきてこの辺も芽がありますねちっちゃいのがちょっと長めに残して切ってるそうですね長めですねこれまだ焼き込む可能性あるし、はいまあ、仮に水が吹いても先端借りても大丈夫だということがあるんでこれだけ下だけ切っとくかこれもここに芽があるんでこれ切ってきますね はい、だいぶすっきりしてきましたね、うん、そうするといよいよこいつがどうなのって話になってきますね高さが今いくつなんだろうう ん, うーんとうめちゃ持ち歩くようになったらこの席15ぐらいですか ね, ですかね<笑>それに対してちょっとこれが長いんで、うん、そうするともうこれもいいチャンスなんでちょっとこれを詰めちゃいましょうかでこいつを少しこう起こすような形で。はい まあそのうち嫌になってここを落とすようになるかもしれないですけど、うん、とりあえずはうんとりあえずはここに節目節の短いところでこいつらがあるんでこれを切りましょうえいちょっと残してですねであとは先ほど言ったちょっと上に出てるちっこい枝こういうやつですね今使えないんで太りますからこういうところ整理していくとこれもですねこれもうんこの枝はどっちもいい枝なんですけど こ, この、またのところに出てますんで、これも取っちゃいましょう。ここやがて、これ交差しちゃうと思うんで、これも取っちゃいますね。うん、あの、出が、内側から出てるのもあるし、はい。これは元から切っちゃいます。はい、少し軽く手玉あるかもしれない。ここも長いんだよなあ、長いんだけど。まあ、いいか、裏だから、はい。そうですね、こういうのも下から出てますけど、こういう風にねじれば、あんまりまあ、あのー、しょ、ほどねじれないんですけど。 こうすれば横に並んだりするんで取っといて一応剪定これで終わりですねと言いながらちょっと枯れてる枝が少しここ辺もありますねこれも枯れてるなこれも枯れてるなこれも取りますやっぱり上に出てたんで終わると言ってなかなか終わらないで す,、うんですね、<笑>いつものパターンですね<笑>ごめんなさい見るとねいっぱいあるなこの辺もちょっとこの辺にねこれ枯れてるかもしれない枯れてる。枯れてます。 お枯れてる枯れて る, れてるこれは、まあ、ここにね枝がこう あ, るあるんで、うんはい、なくてもいいと思います一回トップ陣トップ陣ですねキルのお弁当を食べた後の用事がこういうところをこういうふうに上のちょこちょこしたやつがこ れ, あこれかこれも か, 目かきみたいな、まあそうですね目描きですね必要のない芽を取ってくる、はい、取ってくるそうですね れだけいろいろやっても、値切りができないと、また学びしたいだが、たくさんできちゃう、ねで。そうで、そういうことですね。はい、最近、なんか、きゅうさん、全部フォローしてくれる。で、<笑>助かります。ね。や<笑>、ね、僕が編集が、複雑にならないように、言ってるだけ。<笑>そう か, か、簡単にまとめてね<笑>はい、はい、テロップ入れたくないから。そう、そういうことですね。あ、そうか、そうか。 やっぱり一番広く見えるのがここなんですけど、うん、これが真正面に来ちゃいますから、はい、ここはちょっと譲ってちょっとこっちぐらいでいいかなと思いますね。うん、この枝はできるだけこっちが外から開いて、うんはい、ここにちょこんと小さく作ってこいつはやっぱり少し開いてあげて刺、はい、し枝作るってことですね。はい で裏枝もこれはやっぱりここら辺で見せたいんでこいつをこっちに押しなきゃいけないですねっていう作業をちょっとやってみたいと思いますはい、はいえー、とこの枝とこの枝をかけてこう開くというのを 2.5mm でちょっと長めに大きなんで紙テープをちょっといい木だといい木だ と, <笑>とそうですねいやあの障害性があると思うんでね足、ねね、元がやっぱりいいですからそうなんですよね玉もきれいになりましたした <笑>あここここれこれこれあれすごいですよ新しくこれついてねタイヤもついてるストッパーもついてるから動かないしこうか回転するし、うん、作ってくれたんでしょうねすごいですよねこの足のね教授縁の盆栽教室はいろんな人いるからそうそうそうそう<笑>生徒もこういうの作って勉強<笑>、はいね、してくれるっていう楓っていうう、ね、うそうそ楓うう<笑>っていう人です楓って書いてえちゃうっていうね <笑><笑>あこれ適当にやりましたけど、はい、でくるくる巻いていってくるくるいうこれねあの意外と難しくてまっすぐになってないと、うん、結構紙遊んじゃったりします紙手分割くのは食い込まないようにですね、うん、あのクッション材ですね、うん、あまり、ね、銅線とアルミ線の違いを言った時もそうなんですけどアルミ線は太いんでえっ、ー、と、うん、まあ柔らかい分だけ太いんで食い込みづらいとでさらにこういうクッションテープを 巻くとということですねだから別に紙じゃなくても謎多 い, いと思うんですけどね、うん、まあ一応これもあれですねやっぱりいつも言うようにこういうあ出てるところですね、うん、いや山のところにこう針金がかかるようにまあここもそうですけどねこ う, うこういう感じでかかるようには、うんまあ、一応考えてますそこは多分そんなきつい負けはしないと思うんですけどそうするとこれちょうど下向いてるんでまっすぐに対してちょっと斜め下に出てる感じですよね真横っていうよりは下に。うんはい、だから今多分この回転でいくと これがこういうふうになってくるわけですね、うん、横に横にくると思うんで、はい、この最後のこの辺でグーッとあの臓器は小白ほどね胸できないんであんまり厳しい針金かけはしない方がいいですはい、はい、私何でもこう厳しく曲げるイメージがありますけど臓器には優しいです臓器には優しいですン会長からはい、はい、助言が12発 入ってもう切れませんからねって言いながらも切切れるんだよ切った場合は枝を切った場合は、えー、と水を含んで根を切ればそれが止まると、まあ、葉っぱと根の関係と一緒だと思うんですけど、はい、先ほどだから12月にもし動画を見た人は切った場合は根を切ればいいよってまあ一応言われてます。 言われてるんっててるるっっここととは、植え替えをすそれなんで私がそこはあまり賛成しないのは、うん、そもそも植え替えがいいのかって話になるじゃないですか、うん、そうですねうん、12月にだから本当室とかちゃんとあるうここでビニールハウスとか、ええ、そういうのがないとそうなんですよね まあ結構難しいだから理 屈, 理屈として枝を切ったあの12月に枝を切った場合は根、うんうん、も切れば大丈夫だよっていうのは知ってていいと思うんですけど、はい、その根を切るつまり植え替えするっていうこと自体がどうなのかっていうところはちょっとあると思うんで、まあ、934にそれを保護できるね環境があれば。 はい、いいと思います一応やっぱね盆栽園の人とかって一中植え替えするて、えー、そう そ, う そ, うそうできるんでねそれができる環境があるかどうかそういうことです ね, うですねそうですねだからちょっとワンランク上のワンランク上のですよね3ランクぐらい上の三ランクぐらい上のこの間2枝今かけましたんで一、えー、つはこれを下ろしていくっていうことですねだこういうもとのこうねポキッていかないようにちょっと手で左手でケアしながらですね少し下ろしていきます で、これは、えー、とできるだけこっちに寄せたいんでこちら側へ持ってくるとあとはせっかく太い針金かけたんで、うん、ちょっと全体的には少しこう開いてこっちは外側へ開い て,、はい、パ, キていパキッてねいくでしょうねいくときは途中から芽が出たらいいですねこの長い芽の、ね、そうそうそうなんですよ ね, ねそうなんですよねこういうやつとかね 目があるうん目がこことかねあとここにもちっちゃいのありますけどねまあこの辺は取らなかったんですけどうんうんそうですよね た, ただねこれはいらないなこの目をやつ<笑>これやってて気が付いてさっき気が付かなかったんですけどこうまあこう軸が長いのとなんか下下がっちゃってでここにちっちゃいのが2つあるんでこれとこれとねなんでこれはちょっと切っちゃいますね はい、であとはやることは、うんと、まあ、ここら辺は多少遊んでてもいいと思うんで。えっ、ー、と、裏枝をちゃんと作ってあげるっていうことで、はい、こういうふうに先ほど言ってこうねじって。で、こいつを少し寄せてあげて、これ全体に裏枝にしてあげたい。はい、張り感じですね、これも2ミリだな、はい、ちょっとやっぱり枝数がまだ少ないんですね。はい、だ一旦こう、傷ん、痛んじゃった木なんで、これからまだ作り直すということで。 でもあと何年か後枝がねたくさんできてくれば必ず良くなるときたと思うんで、うん、成長を見守っていただきたいと思います。逆に買う時に足、うん、元だけ見て、うん、あ後で作り直すって考えてうう、うん、買うのもいいと思いますよね。うんあの 元がが良いいいけど、ちちゃゃっっっったたたから安くく買買えるなななんんて、て、ね、それはお買い得でですすよねね僕、ねいいねね、何十倍芋になっちゃったですよね。ね 多分10倍ぐらいになってるかもしれないですね。もうちょっと作れば国風出せるって方々が言ってました。いや行けますよ。なかなかないですもんあんなね骨のいい木ってやつですよね。じゃ皆さんもこういうそういうのを見つけて買うのもいいかもしれない。えー、そうですね。一応こちらですね。えっと2ミリの針金と 1.8 ミリの針金を2本かけました。え日本っていうのはまあこれを こちらがこうねじりたいので、これも起こしたいんでこちらにもかけたっていうことと、正面から言うとできるだけこっちに持ってきたいんでこれを寄せなきゃいけないんですね。なんでここは二本かけてこちらでどんだけ寄るかというところですね。寄る方から行ってみようかな。怖いですけどね。裏枝でそうですね。裏 枝, で裏枝で下の下にで出したいみたいなことあですね。そうです ね, ここね。そうですね。ここら辺のこれを埋めたいんですね。うん、まあ葉っぱができてくれば、もう少し穴が埋まると思うんで幹をどんだけ寄せられるか。 大元から少しずつ。うん、怖いですね。怖いで す, ね, 怖いですね。ちょっといった、行きましたね。あ、アングル変えてる時に。<笑>行っちゃいました。行っちゃいましたね。<笑>えっと、とりあえず、ちょっと。落ち込んでおりいてた通り。ちょっとね、手の感覚が。来たって感じがありましたね。ここですね、ここ。避けて。避けてます。だからね、針金がないとこ行くんですよね。そこのペンに針金が当たってると。そう。 ですけどもしかしたら折れなかったかもしれない、えー、そうですねだいぶ曲がったなと思ってたんだけど<笑>折れててねおともなくいきました ね, ま, した ね, ま, したねまあ雑巾なんで、うん、枯れたらもうこっちだけで作るというところですね蛙股みたいになってたから、うん、そうですねもしかしたら具体的には い, い, かもしれ な, い、ね、なくてもいいっていうもうプラス思考で、うんはい、こちらも横になってきたと思いますねすはいで少しこう開いてあげてボリュームつけて よく言うんですけどあああんまりいじっちゃいけないんだよ<笑><笑>あのあの必ずしもこうデーンってこう下ろさなくていいんでここはねやっぱこう上がらないといけないですからあんまりこうドデーンっていうよりは少しやっぱりふわふわっと作ってあげた方がいいんで だ, だからこういうのもほんのほは最後は少し上に上げた方がいいんですね、うんうん、ちょっとねここ危ない動きは優しく頭皮は優しく一旦少しねふわっと上 げ, てあげるっていう。 たまに変な話こういう折れたりっていうのをやっぱり経験してまたあやっぱりダメなんだなっていうのをね改めて感じますよね。うん、あのでやっちゃうん で, でここら辺はねむしろね遊んでていいんですね。そういうのも最近よく話出るんですけどこういう少し遊んでる木があんまりピタッとこう綺麗にね作るんじゃなくてこういう遊んでるところもあってもいいんでこれもだから春になってきてまた芽が出てくると少しこう上がってきますから。はい いいと思います。あとは勝負ここですね。ここはどう。どうするかですね。どこを起点に、だからやっぱりこうお下ろしていかないといけないですね。ここにね、おろしていって前に。二点五ミリで。骨格作りですよね。そうですね。結局今小さく芽吹いているところたちが伸びてきて。えー、こうかさ増していくっていうか、あ、えー、の空いた空間を埋めてったりとか。はい、そ, う そ, うそうです。そ う, そうですね。ぐらいで作ってったりとか。はい、はい、そうですね。だから。 この辺のやつもね、結構重要になってくるんですね。すねこの辺を埋めるためにはね、うん、葉っぱが伸びて、この辺がこういうこういうのが重要になってくると思います。うん、針金をクロスクロスしないように。針金が交差するのは美しくない。美しくないということですね。今回は針金をつ、はい、けてる時も飾ることも<笑>まあ そ, うです、ね、そうですね。あるし見られて見られるもの。うん、の動画、うん、動画を見てね、あの当時に来て私の棚を見て、なんて昼間が普段こんな針金が来ているのかよとかね。うん っちゃといけないんでで妥協も大事です。まあそうですね。あの気作りなんでね<笑>いいよっていう時もあるんですけどそうそうす、ね、まあ多少妥協したりこうやって作ってる段階の木は人に見せることはあんまないですから、ねうんうん、そうですねだからツイッターとかでアップした時に「えー、あこの人」思われちゃうかもしれな い, そ う, そ, れいうそうですよね<笑>そうそうそうそうなんだよ普段言ってることとやってること違うじゃないかやって自由です ね, そうですね<笑> で言っちゃいけないのは私はプロじゃないからっていうですよ、ね、<笑>言ってるじゃないかだからまあ木作り優先ですからねこっちがちょっと短くなるけどこの間にはい入れて休まず宣言しますんで。<笑> 急, <笑>急にダイエット宣言。ダイエット宣言。えっ、ー、とじゃあちゃんと期間と目標体重を今。今何キロって言っちゃいけないんだよな。ええー、マイナス何キロ。そうですねマイナスね二キロまで一回いったんだけどまたリバウンドしたんですきっとね。<笑>その程度でなんですか。うん、<笑>そうそうこの間自分の動画見てやばいなと思ったら案の定ねコメント返信って言うんですか。ひろみさん太りましたねーって。 言 わ, れちゃった言われちゃいましたからデリカシーのないデリカいやいやいや厳しいそういうのはねいただくと私もやんなきゃ盆栽のこと一切関係なくねとりあえず年内だあとも1か月しかないのか植え替えまでに植え替えの時期までに植え替えまでに5キロにしましょうかおいいんじゃないですかそれは行きましょうただ今この間焼きそば買っちゃったんで <笑> 1打<出>数<す><笑> 12個斜半でまあ2個買わなくてよかったなと思って焼きそばはね買っちゃったんであれは平らげなくちゃいけないうんとね最後それで今こっち返ってたんですねこう押さえながらこっち返ってたんだけど最後はこっちがなくちゃいけないんでやっぱりこっち振らないといけないうそうですねこれ左ながらそうですね一回右側で追いかぶさるようにしてそうですね左に流すはす、い 縮みたいんですけどこれ真横に行っちゃうんですよね90度ガクンとそうするとここから先をやっぱりたたんであげないといけないで曲もつけなきゃいけない危ないところですねで今思ったのでやっぱこれねちょっと下がりすぎですねさっきあまり下げるとおってたけどこうにいっちゃってるんでちょっと上げますねこれね 自然じゃないっていう意味ですよね。そうですね、うん。おかしいですよね。こんな、こんな張ってね。昇白だと枝えが下げるんですけど、飛行機の羽みたいになっちゃってるんでね。うん、はい、そうですね。今ちょっと上げました。うんとね、上げてやっぱりちょっと限界なんですけど。本当はね、やっぱりこういうのを見ると、やっぱりこの辺からも枝が一つちっちゃいのが ね,、うん、ね、欲しいなと思いますよね。うん、ちょっと今、も足んない。確かにここから。 この辺までではいいんですよね、うん。なんだけどちょっと枝が足んないし、まあ、あの葉っぱが出てくれば多少充実はするんですけど少し場合によってはそういう何か糖質ぎっていうんですかね、うん、例えばこういう枝を利用してここからこう持ってきてねここに出すとか、はいうん、できるかもしれない、うん、とりあえず、まあ、この辺はなんとなく曲げたことでさっきこの辺出ればいいねって言ってたんですけど、はい、それとなくできたかなと。 いうふうに思いますんで、まあ、これで少し、まあ、来年はね、ちょっと植え替えするかどうか、まだわかんないですけど。しっかり元気をつけて、枝作りに入っていこうと思いますんで、うんまあ、基本的には毎年植え替えするんですよね、うん。そうですね、やりますね、まあ、ね、ただこれは枝枯れして、えー、一回植え替えたからっていう意味です、ねうん。そうですね、元気をつけている途中なんで、まあ、あんまりそんなに負担をかけなくてもね、いいかなっていうことですね。で、ね、えっと、粘りは多分わかんないですけど、これだけの足元があるんで、はい、まあ、そんなにその粘り見せるということもないと。 思いますからもう多分鉢植えるといっぱいになっちゃうと思うんでねんという意味ではやっぱり少しむしろ3月ぐらいからも肥料をたっぷりあげて本当は雑木は春に肥料をいっぱいあげると暴れちゃうんですけど、うん、ちょっと枝葉をね出したりするには、ねうん、いいかなっていう気がしますね正面から見ると差し枝のの長さの違和感ないですねあこれですね、うんはい、こ, 辺がこの間からここが少し除くぐらいですかねはい。 また、裏枝ですかね、うん、上から見たときに、ちょっと、うんうん、ここがね、がらんとしちゃうんでね。ださっき言ったらこの辺が大事になってくるし。ね、前から見ると、すごい、いい感じになる、うん。そうですね、あとは、だから、さっき言ったらこの辺のね、どっか、うん、このからもうちょっと拭いてくれると。ね、この辺がね、これから、また楽しみに、えー。そうですね、ちょっと、この辺で、少しこういう風に振って、この辺カバーするとかね、るあるかもしれないですね、この辺ね、この枝で。うん はいということでとでりあえず今日は紅葉の剪定はが、い、り、まあ、と剪定と針金が今日はですね、はい、やるならこの時期ということなんで、はい、あとはーさん頑張ってください。<笑>今月11月中に何 と,、ね、とかアップできるようにはい、はい、あ, ありがとうございまし た, ました、はい、最近ね思ったのはとかくんいろいろ思い通おりにいかないことがあった時に人のせいにするじゃないですか結構人 は, 人は あの人がこうだからとか、うん、例えば盆栽枯らすんだって日差しが強すぎちゃって枯れるとか、うん、だけど自分次第じゃないですか枯れるも枯れないもん盆栽ってちょっとやめましょうか<笑><笑><今年><笑>そうそう人のせいにできないってことは言いたいんですよね、うん、枯らしたのって人のせいにできないだから、うん、じゃあ暑いんだったら暑いなりに対策のしようがあるし、うん、らここら辺だってよく。 博物神がやってあの夜、ね、行って、て夜行鉢を落としちゃったりなんかするけど、ね、だったら中に入れときゃいいって自分でやるべきことってあるはずなんで、うんうんうん、それはだから人のせいにできないのが盆栽かなって枯らすにしてもですよねそれ理由があって枯れたわけでじゃあ自分で何かやることあったんじゃないのってそんなことをちょっと思ってます。どうですか かなただ張りがないかけてなてもねんかを護者の方いっぱいいたんですけど、えー、ちょっと記憶に残ってるのが、えー、最近動画見始めてちょこちょこ見てるんですけど、えーえーえー、やっぱりね、えー、難しいあなるほど、ね、っていうのが。えー まあ、人によるじゃないですか、うんまあれその人のねレベルっていうか年数によっても難しいっていうのがうでもやっぱりほとんどの人がやっぱ初心者なんだからそっち目線で作った方がいいなっていうふうにちょっと考えさせられました、ね、なるほどなるほどまあでもそうですよねベテランの方もいるけど視聴者のことを考えたら初心者の方が多いでしょうねってことですねだからちょっと毎回うるせえよと思いながらも、えー、皆さんちょっと僕の ちょこちょこ入るやつを聞いててくださいっていう感じです、はいはいはいはい。なるほど。あと前、まあ、言ったけどって繰り返し言うのも必要かもしれないですね。うん、大事なことだから言って。そうですそうですよね。<笑>そうそうですね。でもそれぞれ見方があるからうそういうのが嫌だっていう人もきっといると思うん。いるかもしれないですね。動画やってる目的がやっぱユーザー増やすことじゃない。そうですね。だからやっぱり初心者に優しくちょっと作っていかなきゃいけないなはいはい、はい、と考えました。そ う, そうですね。 考えさせられましたそうですね前言ったらたまたま間違えて見ちゃったっていうね、うん、たまたま見たらなんか<笑>変なおじさんが楽しそうにやってるって<笑>ねでああ盆栽面白そうじゃないっていうそういうのがいいですよねそうでも本当にほとんどの人がやったことない人じゃないですか、えー、体で販売してる時あそうですね。だからもう本当に盆栽だから YouTube 見てくれば全部わかりますって言われた時に、うんうん、なんかずっとやりたかったけどできなかった人だったと思うんですけど、はいは い, はい。 なんかめっちゃなんか感動というか、えーえー、すごいってそうです、ね、これあれば全部できるんですかあってあなるほどそういう部分でやっぱりいいものを作ってきたのかなーっていう初めての人って私も前あの丸るでねやって、うん、皆さん言うのが「枯かからしたらかわいそう」って言うんだけど、まあ、そこをどう説明するかですよね。 難しししかかかかっっっったたたななそれもも、うん、ねららちゃうからとかってていいけねんあ髪切ったえどうせん。<笑>どうせん<笑> どどうどうちょっと高いんだよ。アルミ製でちょっと、うあそう<笑>というギャグが出たけど、だいぶ YouTube にも慣れてきて。ねね、ジョークが。ね